こんにちは、淡田洋介です。今日は、凹んだキャンバスの直し方。キャンバスを持ち運んだり、保管したりするときに私が気をつけている方法を紹介したいと思います。では早速、キャンバスが凹んでしまった時の直し方というのをご紹介します。やり方は一つだけ。用意するのは、水です。私はこの切り拭きを使っているんですけど、切り拭きじゃなくても、水をかけられれば何でもいいと思います。この 夏の太陽っていう8年前に描いた絵なんですけど、ちょっと今凹んだキャンバスがないので、凹ましてみます。本当はやりたくないんですけど、なんかよくね、こうやってペンって、こうやってね、凹んだりでっ張ったり、こんな感じで、なっちゃうことがあります。こんなことやりたくないんですけど、 ヘコと、へっこみました。この度合いがもっとひどいときもあれなんですけど、ん<笑>映像だとわかりづらいんですけど、へっこんでいますね、ここね、ほら。すごい目立ちます、これ。でね、こういうときは簡単です。ここに水をかけます。これは朝のキャンバスなんですけど、もう直りました。 バスちょっとするとねピーってね布がね縮んでくるんですこの麻とかこれは朝にアクリル絵の具で描いたものなんですけど、うん、一瞬で治りましたあ乾けばもうできちゃうって感じですねこれもちょっと夏らしい絵ででこれは綿のキャンバスに油絵の具で描いてあってこれ私がジェストで自分で塗ったものですさっきは部分的な凹みだったんですけど一個全体的に全体的にこういう風に 嫌だな、こんなことやりたくないなこうやってねへっこんでしまうことがありますああもうへっこんできたここがもうへっこんで最悪なのが今ちょっとひび入っちゃったんですけどひびが入ったらもう治りませんであの破けた時も治りません で, でこれでへっこんなんですけどへっこんでいるから出っ張るってことはへっこ ん, へっこんでいるってことですねこれも同じように水で濡らします 水でぬらすときに全体的にぬらして木に合わさっているところまでなんか歪んできた時はこの隙間にもこうやって入れてあげるといいですスーッ て, って入れちゃうんですね水をで全体的に水をかけてするとねもう治りましたんでちょっと乾かしますねこれも。 で、今水かけて直した方法なんですけど、キャンバスの大きさは関係なしに、大きいのでも小さいのでも大丈夫です。綿のキャンバスでも、麻のキャンバスでも対応できます。なんですけど、水かけても縮まないような素材のキャンバス地だと、もしかしたら直らないかもしれません。あと、穴が開いたり、破けたりしたのは、ちょっと私は直し方を知りません。で、結構ちょっとしたね、傷だと、水かけて、 縮んであのまっすぐになることによって目立たなくなることはできると思いますそれからひびですねさっきこうやってねピピってやってる時にここにひびが入っちゃったんですけど見えるかな見えないかもしれないなそこはもうちょっとまっすぐにすることによって目立たなくするって感じですね自分でジェスト塗ったやつは結構ひびが入りやすいです丸めて保管する時も結構ひびが入りやすいですあの 丸めとくないんですけど、ちょっと折っちゃったりするとパキッて折れちゃったりします。なんですけど、最初からジェストが塗ってあるプレジェストキャンバス。これプレジェストなんですけど、こういうのとこういう風になっちゃった部分は、キャンバス貼って溝をかければ、これもピーンって伸びます。なんですけど、ジェスト塗ってないキャンバス地に、 自分でジェストを塗ったやつとかだと、こうやって折った状態ですね。こういう、こういう部分は、こういうところが日々入るときがあります。で、いろんな理由で、だから私はもう、できればプリジェストを使うようにしています。次は、キャンバスを、こうやって重ねて置くときの注意点をお話ししたいと思います。今あるのが、ちょっと小さいキャンバスなんですが、この二つ同じサイズです。なので、 例えば壁に立てかけとくきは保管する時とかですね同じ大きさのキャンバス同士こうやって置いとくと良いいと思いますなぜなら大きさの違うさっきのこういうのとかであのこうやって重ねとくとこの部分木の枠がない部分に。 こうやってね、重 ね, 重ねますとキャンバスをへこめてしまう原因になるからですあとで重ねる時も裏同士重ねると良いと思いますで表なんですけどここが注意なのがこうやるとねお互いの絵の具の色がこすり合わされて剥げたりこっち側にくっついちゃったりします車同士ぶつかった時に別の車のペイントがもう一方の車のペイントに例えば 白い車に赤いペイントがピートがついちゃったりペイントが剥げちゃったりするじゃないですかそんな感じでこの絵の具がこうやってなるんで外で直すのも大変なんで塗り直すとか傷がつくとかそうなるともうほんと大変なんで重ね合わせておくときはこうやって紙なんかを間に入れて表面同士重ねるように私はしていますで前はこの紙で包んで こ, うやってね、この表面を守って保管してたんですけどこういうのとかもっと大きいキャンバスの時はクラフト用紙っていうのを使って包んでたんですけどたくさんのキャンバス包んで何回も何回もね包んで持ち運びとかしてやってるうちに結構破けてきたりしてその紙も再利用を毎回毎回してるんで耐久性を考えてちょっともうちょっと値段が張るんだけどこういうので、ね、最近は包むように しています包み方はもう適当こうやってこうやってこうやって<笑>って感じ全部包んでこうやってこっち裏側でまた表面って感じでこれ大きさの違うキャンバスを重ねる時ですねその時のポイントなんですがこのキャンバスとこのキャンバスだと重ね合わせても木の部分がこうやって 押されているので、あの、凹んじゃうってことがないので、こういう場合はいいんですけど、例えばこれとこれとかですと、木の枠が当たらないでこうやって、直接柔らかい部分を押しますので、凹む可能性が出てきます。なので、キャンバスを横にして、横にすればここ、この部分に当たるので、こういう風に横にします。横にしても、そうって大きさが違いすぎる場合も物を重ねるときは、 こういうのいいんですけどこんな感じにして梱包してこういうのに梱包してこうやって重ねると例えば2つとかね重ねちゃっても大丈夫になります。 でキャンバス1個単体で持っていく時もできればここの部分をへっこませないようになんかカバンとか袋に入れる時とかもなんかこういうとこぶつかってねへっこんじゃう時もあるんでなんか本とかノートとかでもなんか、ね、いいですけどプロテクションになるものを挟んでカバンに一緒に入れて持っていくといいと思いますこれもそうこういうへっこみ方はちょっと分かりやすいと思うんですけどここね水でやると。 今のシャープな凹みだったんですけどちょっと時間を置くとだんだん引き締まってきますんで治りますあと水でやれば治るっつってもあの点字に持ってった時に簡単な作業でも時間と労力が無駄になるんでなるべく丁寧に運ぶようにしていますという感じで今日は私のキャンバスの扱い方についてお話ししましたすごい大雑把な方法だったんですけど以前はもっと雑で泥ローとかに売り込みに行った時とかにこうやって。 こういう脇とかすごい汚れてたりした作品をたくさん持ってきてある画廊さんで作品を置いてもらうことになったんですけどあ、もう昔の話で今その画廊さん自体があるかどうかもわかんないんですけど男の人にキャンバス汚い っ, って<笑>あて作品が汚いっつって、ね、もっと綺麗に扱うようにって言われてやっぱりねこれ作品って商品ですから やっぱり綺麗な状態で保つことっていうのは本当大事なことだっていうのがちょっとね分かりましてそれ以来ね作品は大切に扱うようにしています本当はもっと大事に扱わなきゃいけないんですけどねでもまあ大雑把なやり方でもしこれがやりやすいなと思ったら是非参考にしてみてください まあ、絵を販売する人だけじゃなくて自分で描いてる絵もせっかくの作品ですから大事に保管しておくといいと思いますし自分で描いた作品じゃなくても人の作品でもおうちに飾る絵とかがある方そういう方も参考にしていただけるとね飾ってる作品がべこんへこんじゃったりしたら水かけるな感じでやっててみくださいなんかいろんな方法があるしいろないろんなシチュエーションでなんか。 傷がついたり汚れがついたり、なんか紙が張り付いたりとかあるんですけど、なるべく慎重に扱うことは大事なことだと思います。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。 今後も動画を投稿していきますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。